はいおはようございますラスカルでございます本日はですね久々にこちらトルヤニーさんというオムライスのおお店に来ておりますこちらのお店はですねもちろん大食いの方がみんな来ておりますが特にねロシアンさんがもう一番多く訪れて愛してやまない美味しいオムライスのお店なんですが今日はですねもうちょっと商品目の前に見えております以前ねエビマヨちゃんが挑んでおりました 5kg のデカ盛りで制限時間 45分とといいいううカ盛りチャレンジにね挑んでいこうと思いますもう見た目がねたまんなくおいしそうなんだけどまだちょっとねこれが完成じゃないみたいです最後ね残り1個の工程が残ってるみたいなのでちょっとね完成品できるまでもう少々お待ちしたいと思いますもうそれにしてもねこんな感じで まあ、大上のみんなも来ておりますよ僕も何回かねこのリトルヤミーさん来てますけど、まあ、チャレンジメニュー以外でもですね本当に通常のオムライスももちろん美味しいんですけど最近ではですねなんかこうとんでもなく分厚いふわふわの卵焼きが入った悪魔的なサンドイッチもあるみたいでしてこれね時間によっては売り切れになるみたいなのでそちらがね気になる方は是非ちょっと早めにねお店に来てみてください。 ここにーって感じゃあ、はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。最後チーズですね。うわー、これやばいですね。うわ、うわ、すごいですねこれ。うわー、うわうまそう。うまそう。 ということで本日いただく料理がですね完成いたしました見てこれもう僕はねこのオムライス食べてるから美味しさが知ってるのでもう正直今この話してる時点で食べたくて食べたくて仕方ないつらいです、えー、なのでですね、えー、早速こちらのデカ盛り 5kg の制限時間45分でできる限り全力でかつ楽しみながら食べていこうと思います それあは、3、2、1、スタートと、いただきます、よいしょ、オムライスいきたいんだけど、まずはハンバーグですね、このチーズの、あっ、うまそう、あーちょっといただきます。うん う見てこれ<笑>、うん、このまたハンバーグも柔らかもうこんなのさ全員好きだと思うんだけど そ, それをまたこのさ コースにうわ運動ですこれもう半速ですね。うまっ。うわあ、うん。ああ。ちょっと待ってこれあっとこれ今回ハンバーグが。 全部で5枚乗ってますね<笑>贅沢すぎるわ、うん、こちらのリトルヤーミーさんねもちろんこういったオムライス これが本当今特徴的代表的な食材なんですけれどもその他にも野菜がたっぷり乗ったタイプとか女性のねお客様にも、まあ、炭水化物なんだけど嬉しいようなそんなオムライスがね揃ってますんでぜひ皆様食べに来てみてください今日ねちょっと撮影時間1時からだったんだけど外待ちしてるぐらい人気店でございますじゃあちょっとこの辺りで唐揚げ行っちゃっていいですか唐揚げでございますねくまめちゃお うまいうまいちょっとこのままこのフランクフルトもいっちゃおう<笑>オムライス屋さんですけどトッピングにも妥協がないねうまい この舞台でもうそろそろオムライスいっちゃっていいんじゃないでしょうかうわあうわあうわうん リトルヤーミーさんのこのオムライスは卵ふわふわとろとろでソースもあってご飯もギュッとしてないし水分も飛んでないんですよ本当ねいわゆる飲めるオムライスってやつ食べ過ぎちゃうのよ<笑>うまっこれ間違いなく食レポなしでね本当に食レポなしで最初から最後までガチガチでやったら20分かかんないと思う5キロなのに これぐらいね、美味しいよでもやっぱちょっとこれ確かにね並んでも食べたい気持ちが分かるわ近所に欲しいんだよな確か結構最近はねこのリトルヤミーさん店舗展開結構いろんな県でやってるのでいつ川崎に来るんだろうと楽しみにしてるんですけど川崎での視点お待ちしております お気遣いでこんなでっかいスプーンもいただいたのでちょっとこれで食べてみるかもしかしたらこっちの方が食べやすい説あるさすがの大口の僕でもこのスプーンは入りきらないあっ待ってハンバーグ6枚あったわ <笑>思いのほかオムライスの他にもお肉系がいっぱい入ってるわうん、まっ。 ちょっとね、これ残りの量を見る限りお肉系が結構な割合を占めてるので先にねちょっとこのハンバーグとかこれフランクフルートを食べちゃいたいと思いますあくまでね一応ガチとお話ししたのでこの攻略もねガチっぽくいってみましょう先にねお肉から食べちゃいたいと思いますうん でも正直最初ねこんなに分厚いハンバーグだとこのふわふわのオムライスと一緒に食べた時この食感が結構違って邪魔になるのかなと思ったんだけど粗挽きではなくて練られてこう柔らかい細かく滑らかなハンバーグなんでこのね飲めるオムライスに全然邪魔にならない一緒に食べた方がいいんじゃね<笑>そうだよせっかくなんでねこんな形でオムハンバーグでいただきましょう しっかりとこれねソースも絡めてねこれだいやまあそりゃそうなんだけどこれだうんー ちなみにリトルヤミーさんねあのソースも何種類かあるんですよ通常メニューで今回もまあ多分前来た時の動画もデカ盛りなんだけれどももしね次来る時は逆に並盛りメニューとかでそういったソース紹介メニュー紹介みたいな感じで色々食べるのもありかもね是非見たいって人はコメントでちょうだい<笑>なんだかんだ、えー、ただいまですねそのオムライス部分も 半分以下にななってきたかなで、トッピングドルーも含めてみても多分残り2キロちょっとぐらいあるかないかぐらいだと思うね。うん遅くても30分以内には食べき入れたいね。 最近さ僕の動画の中でもチャレンジメニュー増えてきたじゃないですかだからしばらくやってなかったから忘れてたんだけどちょっと満腹になってきてから大食いモードの、ね、ギアが入る瞬間がね最近楽しくて仕方ないんだよねやっぱりなそもそも大食い始めたきっかけがこれが楽しいと思ってやりだしたから改めてねこの初心に戻ってますわ最近。 今ちょうど20分超えたあたありでございますねやっぱり残りがね今これぐらいなんで喋らなかったら20分以内にいけるチャレンジメニューですねちょっと取りきれないなこれ最後の一口にしたかったんだけどちょっとこれは後ほどねこうガッていくとしてうちのこれが最後の一口的な立ち位置で。 最後まで美味しくいただきたいなと思いましてルーでオムライス全体だねご飯と卵でハンバーグちゃんと残しておきましたでももうこれでほぼラストですねうんうんああごちそうさまでしたほいっと とということで本日のチャレンジ結果25分と17秒でございましたいや一応ですね目標のタイム30分以内までは完食できましたはいということで本日はですねこちらリトルヤミーさんで5キロのチーズフランクフルトハンバーグオムライス こちらをですね完食させていたただきましたましあ今回のメニューに関しましては正規にあるチャレンジメニューというわけではなくデカ盛りをですね他の方がチャレンジされてたので、まあ、同じような制限時間で挑ませていただきましたなのでえ完食したからといってね得点があるわけではないんですけれどもお腹にね自信がある方もしくはですねこんなにもオムライスが食べたいよなんていうわんぱくなお客様がねいらっしゃいましたらぜひ食べてみてください値段にに関しましまててタイミングによってねもちろん 変動の可能性もございますし時間帯だったりとか、まあ、場合によってはねもちろんできない場合もございますのでそれにねこれ食べたいよって方は一度ですねお店の方にご相談してみてくださいもちろんその他にも動画の最中にもお話ししました美味しい並盛りメニューねこれちょっとみんな食べてください是非ね皆様も一度リトルヤミーさんでこの飲めるオムライス試してみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネル チャンネルでも活動を行っております。そちらを合わせて概要欄の方からチェックをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました、えー。僕の動画ではかなり久々かな、このオブライスの動画… うーんなんかね、一時期はやっぱりこう、オムライスにハマってね、動画の方でもよく言ってた時期があったんですよ。皆様もね、結構あると思うんですけれども、昔食べてたような料理がなんかね、大人になってから無償に食べたいみたいな、そんな時期ありませんか僕のこの動画のね、期間中にもそういった期間に入った時がありまして、いろいろとね、デカ盛りだったりとか、チャレンジメニューのオムライス、えー、挑戦者に行って、 たことが何度ももねあるんですけれどもやっぱり最近はこうそんなにねオムライスの大きいの提供してるお店少ないのでこう新規で行けるようなお店がなくてですねしばらく行ってなかったんですが改めてですね、えー、僕の大好きだったあのオムライスを食べると最高に幸せだなと思いました。 えーまあ、今までね、行ったお店さんでももちろん僕の動画では何度も取り上げることもありますし、えー、そういったお店に再縫したいなと、まあ、そんな気持ちもありつつ、いろんなですね、この薄焼きのいわゆる定食屋さんとか、まあ、カフェ、昔ながらの喫茶店、まあ、そんなね、オムライスなんかもどんどん食べていきたいと思いますので、そういったですね、デカ盛りのオムライス提供しているお店さんがありましたら、ぜひコメント欄の方に情報を教えていただけると嬉しいです。 で、本日はですね、えー、雑談コーナーということで、えー、ちょっと前に公開させていただきました、最新作の妻と食うシリーズ、えー。肉のね、花スさんでいろんな食材を買って、プライベートブランドから、まあもちろんお肉までね、たくさんいただいてまいりましたが、いやなんかね、うちの家では、うちの家ではというか、えー、今の妻とね、えー、付き合って同棲してからは、花サさん行くことが、 あんまりいなかったんですよね。ただ、もともと、えー、地元、足立区に住んでた際には、仕事帰りにね、まあ、安いお肉、おっきいお肉をね、買って焼いて食べたりとか、まあ、自分のこのご褒美的な立ち位置で利用させてもらってたんですよね。えー、改めて、ちょっと、花松さんの食材を食べたら、やっぱり、このスーパー、まあ、業務スーパーっていうのかな、大好きだなと思いました。 で、しかもですね、僕、家でラーメンのスープとかを炊くんですよ。まあ、ちょっとね、家でやる作業ではないんですけれども、結構、まあ自分で言うのもなんですが、本格的にラーメンを作るんですよね。ただ、そうすると、僕もそのお店じゃなくて個人なので、そのお肉のおろし屋さん っていうのが、やっぱりこう、付き合いがね、ほとんどないので、えー、この部位の食材を手に入れたい。それこそ、豚骨とか、なかなかね、普通のスーパーじゃ絶対売ってないじゃないですか。そういった食材が、花政さんには売ってあったので、えー、今後ですね、自宅で作るラーメン作業、これ材料、もしちょっと足んないなとかなったら、すぐ買い足しに行けますし、これはね、はかどるなと思いました。 えー、ちょっと店舗によっては仕入れる商品なんかももちろんね、全然違うとは思うんですけれども、なかなかスーパーで見られないような特殊なというか変わった部位だったりとか、えー、変わった食材、えー、たくさんね、花松さんにはございますので、多分ですね、この普段の行ってるスーパーの光景との違いに、えー、本当にね、買いに行くっていうよりか見に行くだけでも楽しめるスーパーだなと思いました。 個人的には業務スーパーと同系列というよりかはコストコさんみたいな立ち位置で使えるのかなと思いましたね。本当になんかどうやって切り出したのっていうぐらいバカでかいこのブロック肉が売ったりとか、何か本当にちょっと海外の香りを感じるようなサイズ感の売り方なので、 ぜひですね、えー、お近くにある方は、花マスさんで楽しいね、お買い物をしてみてください。僕もダイエット中なのでね、この赤身肉とか、えー、鶏肉を食べることが多いので、脂質のね、少ないお肉をできるだけ安く仕入れられる花マスさん、最高でございました。はい。ということで、本日はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。